それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。でえっと、前回はまずあの拡張ゆっくりと誤助法の性質についていくつかあの追加で説明しましてそれからあとあの拡張ゆっくりと誤助法もしくはゆっくりと誤助法 の, あの応用として、えっと、有理数の連分数展開の計算とそれから無理数の連分数近似の計算を紹介しました。でえっと、今日は あ、あの、各種受ご情報の、まあ、次の応用としまして、あの、中国常用三法を紹介いたします。えっと、中国常用三法は、テキストではセクション四点八、え六十三ページから始まっておりますので。まあ、テキストをお持ちの人は、あの、一緒にご覧ください。で、えっと、この、ここでやるのはですね、中国常用定理と呼ばれる定理でして。で、問題設定をこれから、あの、述べます。一応。 まあ、あの昨年 の, です、ね、その2年次の台数入門の授業でも扱っているかと思いますが、まあ、あの復習ということで紹介いたします。えー、R をユークリッィ正規としましてで、えー、ここであの線形合同式というのを考えます。とまあ、N と A と B というのを、まあ、R の源とした、えー、ときに AX と, と B が合同で AX、えー、と B が An、を方とであると、まあ、こういう合同式をまあ x について解くというものです。でと今はですねこの解くべき x があの x が次数が1次ですのであのこれをまあ線形というわけで、まあ、線形合同式と呼んでおります。でこ の, あの、まあ、中国女定理って扱われるあの 線形合同式は連立線形合同式と呼ばれるものですで。ここでは N1 から NK ですね、この法として取る N1 から NK という稽古の法が用意されていてで、これらは互いに素であるとします。でそれから、まあ、A1 から AK ですね、これを R の原理としたときに、このある、A、こういう状況を満たす A ですね、A っていうのは えー、Ni で割った常与があの Ai に等しくなると、まあ、読み替えられますけれども、まあ、Ni を法として Ai と合同であるような、えー、こういう A を求めましょうというのが、えー、この連立線形合同式の問題です。で、えっと、実はあの僕のところにですねあの数学専攻の博士後期課程に、えー、と中国からの留学生の人がいてで中国でも ああまあ、もちろんあのそうかこの授業でも中国から来てるあの学生さんいますけれども女優定理って中国女優定理って中国で何て言うんですかって言ったら聞いたらやはり女優定理ってあの言いますということをあの教えていただきました。で、えー、とさらにそのこの中国女優定理の中国での発祥の一つとしてはそのなんか大昔にですねこう兵隊を集めたときにその兵隊の数を数える。 だそうなんですけれどもこう何人かずつに区切ってでそうすると、まあ、あの日本流ですとちょうど10人だったら10人ずつに区切るというのは日本流ですけれども、まあ、あのちょ多少こう列によって人数が多かったり少なかったりすると。でそこのこうばらついているところをあのこの合同式を使って解いてあのうまくそのあ の, 携帯の人数を数えるように使ったというような発祥もあるという話を聞きました。 でえー、まず、じゃ あ,、まああの、そういうこ背景も踏まえてと、この中国中の定理ですね、えーと、定理の方を復習していきたいと思います。えー、で一応、定理としてはあの、テキストには定理 4.62 というところに書かれております。えー、N1 から Nk を互いに外としてで、それから A1 から Ak というのを、まあ、R の弦とします。でこのときにその、まあ、ある R の弦 A が存在して、 A はその各 AI と NI を法として合同になるというのがまず一つ目の主張でしてこれを一応後の方ではこの星一つの式としてこの合同式を引用しますそれからと二つ目の主張としてはもしですねこの A' っていうもう一つの R の元がこの同じ合同式の解であるならばこの A' と A' の関係としては、その a プライムと a はえっと n を方として合同であるということが言えます。ただこの n っていうのは先に与えたあの n 1から n k の積です。ということでえっと言い換えますと、このあの連立整系合同式の解はですね n を方としてまあ一に定まるということが言えます。でえっと一応ですねこの定理は多分あのまあ前年度の 代数入門でも扱われたかと思いますけれども今回はそのこの計算基礎学1の授業ですので拡張ユークリット誤助法の観点に立ってその証明をした上でその拡張ユークリット誤助法を使ってこの連立線形合同式を解くアルゴリズムを与えますでその拡張ユークリット誤助法を使うた証明の仕方としましてはまず次の性質を満たす R ので E1 から Ek っていうのはどういう弦かというとですねその例えばここにありますようにその、まあ、Ej という弦があったときにこれうんと、まあ、インデックスが同じこの i 数 nj ですかね nj で割った場合には1一がるとでそれ以外の方で割った場合には全て割り切れると。 いうようよなそういうあの、まあ、数ですこの場合は数でいいんですけれどもそういう弦が存在すると。で、えー、それをこれから示していきます。で、えー、と先回りしてあの説明しますと、もし、えー、こういう性質を満たすその E1 から Ek が、まあ、得られたならばその、求めるべき A は次 の, そのようにして構成すればよいということがわかります。えー、すなわちその i が1から k に対してその各 ai っていうのがあの与えられた乗与なわけですね。a を ny であった乗与が ai であったときにその ai と ei の積の和を取りなさいと。でそれを a とすると、うん、この a が実はあの線形連立線形合同式の解になるということが言えます。まあ、あのちょっと ぱ、ま、っ、あ、と見あまり直感的ではないかもしれないのでまたこれはあので例題を見たりそれから実際に問題解いてもらったりしながら理解してもらいたいと思うんですけどもとりあえずこの合同式を見た限りではですねこういう合同式ですのでそのえとまあ例えば n で こ, う割この a を割りますとそのえーと e の, 1のところだけが残りますから。 そうすると、まあ、A の一が乗用として現れるというような形になっております。で、えそこで、じゃあ実際にこの、まあ、スライドで言うと8枚目ですね、先ほどのこの式ですね、この EJ の存在を示しますけれども、えー、とまず、N を方 N1 から NK のまあ積とします。 でそれに対して、とこの ni スター r っていうのを、この法の中で n、あ、すみません、これ、そうですね、ちょっと間違いですね、とここの n、これ n1 分の n になってますけど、正しくこれ ni 分の n ですね、すみません、これ直しておいてください。えっ、ー、と、n を ni で割ったものを ni スターというふうに書きます。 だから、あの法の積の中で ni だけを含まない積ですね。でそうしますと、えー、と今、仮定から n1 か nk というのは互いに素ということにしていますので、ni と ni スターというのも互いに素であるということが言えます。いいでしょうか。で、えー、ni と ni スターが互いに素ということから、まあ、 この授業の文脈ですとすぐに冊子がつくと思いますがあの Ni と Ni star がそうだからきっとそこで拡張有機と語助法をやるんだろうっておっしゃる通りで、えー、とここにありますように Ni を法とする Ni star の逆元が存在するわけですねしかもそれは各種有機と語助法で計算できるというのはこれまでの授業でやった通りですで実際にその逆元を計算しましたらこれを Ti というふうに置きます えー、すなわち今までの計算から ti というのは次の合同式を満たすわけですね。えー、ともう一回復習する と,、えー、と ni スターっというと ni は互いに素だから、えー、と ni を法とする ni スターの逆減が存在すると。で逆減をまあ ti とすれば、えー、ti×ni スターっというのはこの ni を法として1に合同になるということが言えます。 ここまでいいでしょうかで、えー、とその ti ですねこの ti という逆円が求まりましたら、えー、この ei さっき出てきた ei っていうのは実はこの合同式の左辺にある ti×ni スタートしなさいとでそうすると実 は, 実は求めたかった ei になりますというのが、あのーまあ、この結果ですね、えー、と実際に、えー、とこの 真ん中にある合同式を見ますと、えー、これっていうのは、えー、と Ni で割れば余りは1になるわけですね。一方で Ni スターっていうのは、えー、と Ni 以外の Nj はす全て因子に持っていますから Ni 以外の Nj で割れば左辺は必ず割り切れるということで、えー、この EI,、EJ、EI, か Ei っていうのはこの下の合同式を満たすことが分かると思います。 でまあ、以上でそのまずは解の存在は言えると。で次にその解 の, あの一位性ですね。えー、N を放送する解の一位性を示します。えー、ともし、えー、とこの先ほどの仮定ではこれまでの仮定ではそのまあ A というある R の弦がまあ解になっているということをまあ仮定するわけですけれども、まあ、それに対してその A' という別の弦のがですね この連立線形合同式の解であるとすると、ああのその合同式、方程式の定義からまあ次の結果が成り立つわけです。えっ、ー、と、この A' がですね A、A' がまあ各 AI に NI を法としてまあ合同であるということですから、そうすると、実はあのこの AI というのは A とも合同です。ですので、 この1行目からは、この a と a' が各 ni を法として合同であるということも言えます。まず、これは1行目ですね。で、次にその合同式の定義に戻って考えると、この1行目の合同式っていうのは a -A、a-a' ですね。これが ni で割り切れるということを示しています。いいでしょうか。で、 この次の2行目から3行目っていうのはこのところでこの n1 から nk っていうのは互いに素っていう性質を使うんですけれども n1 から nk が互いに素ですから a−a' が各 ni で割れるということはその n1 から nk の積でも割り切れるということを示しています。ここは若干理解が必要かもしれませんね。でところがそのこの3行目の式っていうのは実は合同式に直すと A と A' が N を法として合同であるということを示していますのでこのことからその A と A' というのはその N をの法として1に定まるという結論が導かれます。ここまでいいでしょうか。ちょっとあのどうしてもここの講義の説明だとこうどうしても早くなってしまうのでまたこれは各自もう一回よく確かめてみてもらいたいと思います。